一緒で二緒で三緒で四緒で一杯二杯三杯四杯一二三四一二三四一緒で二緒で三緒で四緒で一杯二杯三四一三一三眠たい目をこすって深呼吸をした今日も新たな朝が始まってゆく 転んでなただらけでも全力で突き進んでまた起き上がろうこれから先に仲間が待ってるリンライア未来ンこの手で掴め愛のレンジャー希望のレンジャー 守るるべきものがあるレンジャー「愛のレンジャー希望のレンジャー」「胸に掲げるしるしレンジャー」「君の輝く場所を目指してゆこう」「一緒に二緒に三緒に四緒に一緒に三緒に四緒に一緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に三緒に 「高い空を見上げて深呼吸した」「今日も新たな道へ立ち向かっていく」「走ってまた走って走り続けたら」「探していた自分にたどり着ける」 から先に仲間が待ってる未来 へ, 未来へその手で掴め愛のネジャー希望のネジャー守るべきものがあるネイジャ テテああ「1、2、それ、3、それ、1、はい、2、はい、3、はい、しっかり」「1、2、3、4、4」「1、それ、2、それ、3、それ、しっかり」「1、はい、2、はい、3、はい、しっかり」「1、2、3、4、1、2、3、4」1, 2, 3, 4「愛の連鎖希望の連鎖」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 ありがとうございました。